はいえー、とおはようございます。今日はシビックの EHEV を再度試乗をいたします、で今日はです、ね、お客さんを呼んでいまして、ハイブリッド・シカモトさん、今、助手席の方で、えー、カメラを撮っていただいてます い, ただいてるんですけれども、まあ、コラボで今日来ていただいてまして、2人で今日はインプレッションをしていこうと思います。 以前は高負荷領域での試乗ということでエンジンの効率のいいところを使って試乗しました今日はその今までもも車前回使えなかった低負荷領域モーター駆動 EV で駆動する領域 まあ、この辺の領域についてを今日はインプレッションをしようということで、まあ、以前も紹介したんですけれどもこのバッテリーの寿命予測ができたということで重放電がより一層従来のモデルよりも 大幅に領域がが増えたとということがありますそれによって EV 走行する時間というものがかなり長くなったと、それによって燃費性能というものももちろん向上してきたというのもあるんですが、このシビック e h e v の二面性というものも大きく今回生まれたとあいうことをお伝えしたので、この EV の領域でどの程度伸びたのと。 ね、EV 単独走行で走行ができるのかっていうことを、まあ、インプレッションをですね2人ちょっとしていこうかなと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、で今現状としてはレベルとしては3ぐらいですかね大体で走ってますでエアコンも今ちょっとかけてる状態ではあるんですけれども、まあ、エアコン今度今25度設定で今これでホールドさせてみて、えー、どうかということになります でこの車を、ね、今、ね、借りたときっていうのが、ちょうど今、平均燃費としてなんですけど、えーまあ、これ、試乗車なので、まあ、ざっくりなんだけども、まあ、リッター20キロぐらい、まあ、試乗車なので一般道を走ってるっていう感じなんですけど、まあ、大体普通に走ってリッター20ぐらい走る、WLTC で24キロなので、まあ、ほぼほぼ燃費、えー、カタログ燃費と、まあ、同等程度の、えー、燃費を維持しているという状況ですね。で今も これ今 EV で走行している状態、今そうですね、EV でずっと走行しているような状況にはなっています。あ、でも今、またエンジンがかかったり、かからなかったりということで、結構ね、僕もこれ、前回乗ってるんですけど、まあ、EV でその走ってるその時間っていうのが長いっていうのは、 あのまあ、感じるっていうのは感じるんですけど基本的なその制御ですよねあのモーターによる寿命予測が大きくあの進んだっていうところでバッテリーの PCU そのものとかモーターそのもの自体っていうのはまあ変わっていないんで、まあ、基本的な何て言うのかなこの EV が P e v みたいに。 あの100キロとか巡航できるような、まあ、そこまで の,、ね、あの極端な走行というのは、まあ、もちろんできないんですけれど、どちらかというとこう、車そのもの の, この質感ですよねで、この滑らかさ、マイルドさ、でこういったエンジニングもそうなんですけど、こうあまりこうかかっている感じというのがほとんど伝わってこない。 エンジンから入ってくる発振力であったりとか、あとエンジンから の, その NV、こういったあの振動騒音、こういったあの成分がまあこう入りにくいっていうのはすごく感じると思うんですけど、だからそういったところのこう相乗効果で、あのエンジンがあたかもかかってないかのようなあの感じにこう見せてるっていうのが、ある種、あの近いのかなって気がするんですよね。うん、だからその辺ちょっとこう僕も あのハイブリッドの専門家じゃない の, ないので、シカマソさん的に、まあ、ちょっとこう、パワーフローメーターに、ちょっと見ていってもらってるんですけれど、まあ、どうかなっていうところで、いかがですかね、私もあのこの独占上であの自分のこう意見ばかりをこう言っててもあれなので、<笑><笑>客観視できるような意見もね、まあ、私はあの専門家じゃ決してないんですが、まあ、ハイブリッドに特化しているようですね、うんうん、車乗ってる中で、まあ、この車はやっぱりフィット4。 EHEV v から続く、はいはいまあ、h っていう名前を変えた IMMD ですね、うんうんうんうん、の制御の流れ組んでるかなというところで、はいはいまあはい、IMMD って2013年かな、はい、に登場して、まあ、最初はあれアコードか、はい、で出てて、えー、オデッセイとかステッパーゴンとかに搭載されてきて、うん、基本的には2モーター、うん、ハイブリッドで、うんまあ、機構的なのは変わらないし、うん、この車でいうとバッテリー容量が。 えー、っと72って書いてあったから、まあ、リキウミューン電池が72個直列につながってる、うんまあ、オデッセイとか、うん、72セルは変わらないですよね。うん、変わあのと同じレベルで、うん、結構だから、大きいんですよね、バッテリー容量が、うん、かなり、そうですね、であの、インサイトよりも大きいと、はい、バッテリー積んでるというところで、はいはいはいまあ、結構、その EV としての持続力もあるし、うん、最大パワーなんかも。うんうんうんうん まあ、それと組み合わせるエンジン、うんうんうんまあ、インバータとかも含めて、うんうんまあ、モーターもですね出力が高いので、うんうんうん、まあその手のやつで EHEV ってなったのが多分この車が初めてかな確かアコードとかは IMMD の流れでそのままモデルチェンジ、うんまあ、マイナーチェンジしてても多分前の制御を踏襲してると思うんで、うん、まあ基本変わってないですねこ の, あの要は135キロワットモーターに組み合わされる排出力 EHEV、うんはい であうん、排出力の IMVD のシリーズで初めて EHEV の制御を踏んだ車かなとい う, うに言えるんですけど、うんうんうんまあ、やっぱりそのバッテリーですねが結構少ない状態で保たれるというか、はいはい、あ従来のですと、まあ、半分弱ぐらいになってエンジンが結構かかってたのが、はい、結構これ、まあ、今はエンジンかかってるんですけど、うん、さっき止まっててもあのすごい容量少ない状態までエンジンがかからなかったというところで。 ちょっとエコにしてみますかね、うん、今ちょっとずっとスタンダードを出してたので、えー、エコにするとまだだいぶ変わると思うんですよねそうですねま あ, あのこれでだとあれかスポーツモードと、うん、そうそうそう。れこれがそう標準とスポーツですもうスポーツ入れるともうすぐに最初の段階でエンジンがかかりだしちゃうんで、うん、逆にね充電したいなという時に例えば、ね、このあとちょっとフル加速するからバッテリー溜めときたいみたいな時に、うん その加速する前からちょっとスポーツモードにしておくと、ちょっと充電されるから、うん、事前にバッテリー蓄えたうえで、加速した方が。 やっぱり変わると思う、ね、クラリティみたいにねチャージモードみたいなのがついてるといいんですけどねあまあそうです、うん、ただ結構スポーツモードがその代わり、うん、確かにスポーツモードにしてると、うんうん、流れますよね半分以下にならないとかってなんか、まあ、止まってる時とかエンジンかかんないですか、ね、かかんないですねす、うん、あのステッパーゴの場合はね古いステッパーゴはね S モード入れたらエンジンやっぱりかかるんです よ, そ う, そ う, ですよ、ね、うんこれはねかかんないですよねそこちょっと違うかなって気がするんだよなまあ今たまたまたまたまかもしれないけど、うん ただかかりやすくはなるから、こ、ね、ういうような感じでモードを使ってもらうといいかな、うんまあ確かにね、うん、私もどっちかというと正直、結構前の制御の方が好きなタイプなんで、個人的には。ただ、新しい制御の方が、あが、どういう走り方しても結構効率よく走れるっていうのはあるんですよね。 下り坂、はい、がこれから続くっていう時に、うん、まあ前の制御だと、うん、結構バッテリーが溜まった状態で下り坂に差し掛かるとか、うんうん、そうするとちょっと下っただけでもバッテリーが満充電になっちゃって、再、う、生、ん、が引かないっていう風に、そうあのー、今度あれじゃないですか、はい、逆にあのー、放電させちゃうじゃないですか、そうそうそうそうあのー、山道になると、ず、は、っ、いうんうんうん、とエンジンがずっとかかりっぱなしになっちゃうんですよね。うんうんうん、あの要するにモーターを回し続ける、逆に回し続けるっていう風になると思うんですけど、うん、ただそう、はい、あのー。 あれなその満充電とかになっちゃうと、うん、一日ずっとかかりっぱなしになっちゃうなりますよね、うん、そうですよね、やっぱりそこはどうしても72セルで、普通のハイブリッドの PCU だから、うん、やっぱり容量として、絶対的な容量としては、うん、p v に比べとは少ないじゃないですか、うん、で出力も結局、1キロワットアワーぐらいですもんね、うん、あ4キロワットか、4キロワットとか5キロワットぐらいですもんね。1.3 そんんなもんでしたっけ、えっと、普通 の,、ええ、あの PHV とかですと例えばプリウス PHV は、うん、新しいやつ 8.8kW、はいはい、でリーフが 40kW あったわそうですよねなんですけどハイブリッドだとまあフリードとか IDCD は 0.860.86、はい、ですからねだからちっちゃいっすねかなりちっちゃいえそんなの<笑>ステッパーゴンって 4kW ぐらいありましたよいやステッパーゴンに 1.3 とかですそうでしたっけセレナパワーが あ、そんんなもんだっけハイブリッドの中で私が知ってる限りはセレナイカが一番大きい容量なんですようん。あ、そうなのそうそうへえそうなんだなはずまああの計算すればその 3.6 ボルトかけ ×72.5 直列でつながってると思ったらセレスで多分そういうふうな値になるはははいはいはいはい。ああそうなんだね かなり小っちゃいんでだからその、ねうん、EV で持続したい方は EV を買ってくださいって話で、はいはいはいはい、やっぱりホンダなので、その辺はでもエンジンをかけたって充電してる時も、ときも、新しいいい音がするっていうエンジンだと。そうですよねうん が魅力かなと思のシックですからね。そうですね、上の上の領域はね、高付加領域は僕もあのやっぱりどうしてもエンジン中心になってくる、うんうんうん、エンジンドライブ中心になってきますんで、やっぱりそのエンジン の, その変化点による影響度合いっていうのは、すごくこう走りもその反映されてるなっていう部分はあるんですけど、やっぱりこう、電動領域っていうのはね、うん、やっぱりちょっとこうなかなか見えるができてないところが、 うんうん、PCU とか IPU とかモーターとか、うん、その辺って、うん、そのメカニズム的にじゃあ今までの従来のものに比べると何が変わったのかっていうのが、うん、やっぱなかなか公開されてないのがそうそう現状なんですよね、うん、エンジンは結構いろんな意味でビラン見るとあのここが変わったっていうのは資料があるんですけど、うんうん、そう電動のデバイスはない系、まあ、でも結構やっぱり、うん、あの成熟されてきてると思うんでだから結構フィットフォーを EHV 出てそれ以降あんまり変わってないかなっていう印象ではありますね大きくは変えずにフィット 4EHV からやっぱりその容量少なめまであの EV でいくっていうスタイルになったんでんまあいうところ昔 EV ボタンだ っ, ったじゃないですか、はいはいはい、あれをつけてるのが通常みたいな感じなんですよね、うん、あ, あ, はあれをつけないいと結構半分ぐらいで バッテリー半分ぐらいまで減ったらエンジンかかってたのが、うんうんうん、今のはつけなくても結構少ない領域までエンジンかからないと。ああ、そうなんだ、そういうようなああ、じゃあ今、今はじゃあ、もうメーカーカメーカー自体がある程度、もうバッテリーに関しては、ここまで使ってもいいよっていうのを見極めちゃったから、うんうん、EV ボタンがなくなったと。そうそう 言ってもいいんじゃないですかね。うんいいねうん、ああでも、場合によっては、まあ、真夜中、夜とか、うん、あの、近隣の迷惑にかかっ、かかったりする場合があるから。うん、e. V. ボタンを使いたいなっていうのは瞬間的に、うん、あの、過放電になってもいい、まあ、過放電っていうことにはならないと思う、と、うんうん、思うけれども。あの、イ E. V. ボタンを入れ、入れ、入れる、入れない時よりも、うん、入れた時の方が。より、バッテリーが使えるっていうことですよね、うん。その放電させることができるで。今は E. V. ボタンはない。 から、うんまあ、この車舗ないよね。うん、あだかもうそれで E V ボタン入ってる感じなんですよね。そういうことね。うん、あ、なるほどね。そこのじゃ見極めが、あの今回まああのー、公にはこのシビックから言われてるけれども、はい、実際はもうその以前から E V ボタンがなくなった時から、うん、あのー、まあその辺というのはもうあのー、しっかりと見極められたっていうことなんですか、ねそ。そうですね。逆にこの車とかだとエンジンをかけるっていうのが、うん ちょっとなかなか踏んでもエンジンかかんないみたいな状況になりやすくて要は 前, のだ前の制御だと EV ボタンを押さなかったら結構アクセル踏んでエンジンかかってたんですよねただこの車とかだと結構バッテリーが少なくなるまでエンジンかかりにくい制御をしてるからかなり強く踏まないとエンジンがかかんないからただフル加速するときとかにちょっと最初にアクセル踏んでエンジンを意識的にかけてからフル加速とかした方が レ,、はいはいうん、あのレスが。 レススポンスが良くなるっていうところで、まあ、ちょっと逆にパワー思考の人からすると、前の制御のほうがまあ良かったのかなっていう部分はあるんですが、うんうん、そういう方はスポーツモードを使っていただくと、ん結構エンジン、ごめんなさい前の、前の制御っていうのは、うん、あどうなのかな、僕、前の制御って、逆にちょっとこうもたつき感を感じたんですよね、うん、こうパッと踏んだときに、一瞬やっぱり、あのー、キックダウンみたいな感じで、一瞬遅れるんですよ。はいはいはい でもそれは EV 走行してるときに踏むとそうだと思うんですけど、うん、エンジンが勝ってる状況からず結構変わるああ、そういうことね、じゃあ最初に1回ちょっとパッと踏んで、うん、エンジンかけといて、そこでパッと踏むって こ, と、ね、そうそうこれあの、結構、ゴミさんのレビューで私突っ込みたくてしょうがないんですけど、うんうん、<笑> 3、2、1、ゴーンって、その3、2、1、ゴーンのゴーンするときに、うん、EV モードなのか、エンジンかかってる状態なのかによって、全然、ラグが違うはずなんですよ。うん かあの回回転転が上がるのとゼロかからだから全然違うわけです、まあ、そ, うそうです ね, そ, ですねそのどっちなのっていうのを知りたいんですけど、うん、なるほどなるほどまあ結構変わるそれは私も実験したことがあって全然エンジンかかってる時からと EV モードの時からで正直ホンダは EV モードの時からエンジンフルカースンくるとちょっとあのもたつきますもたつきますよねそうですよ、ね、これは日産とかと比べてしょうがない、うん、だってバッテリー容量が日産の E パーと比べると少ないから少ない電気だけでスロができないエンジンがかかって発電も しししてかかららそうううみたたいいでですねどうし、うん、うしょうがないんでだからエンジンをはあらかじめかけたほがいいんですよ、事前に、うん。アイドリングしてればあ、そういう考え方がありますよね。うん、だから、ちょっと走り方を工夫すれば、なるほどね、要するに、今これ、なんだっけ、まあこの状態で、うんあ、今もうエンジンかかっちゃってるけど、この状態で踏み込んだ方がいいってことですよね。 この速度域だと分かりにくいと思うんですけど、うん、高速とかでまあ60キロぐらいから100キロになるとかって時は、明らかに、その感じるとか、EV で走してる時からとああの、でも逆にあれだよね、エンジン直結グラッチ入れてる時とき、うん、とはまた違う話だよね、エンジン直結グラッチ。違うんですけど、直結グラッチつながってるときも、えてして回転数は結構1500以上では回ってるんで、うんうん、今これ入ってるじゃないですか。入ってすね、でこの これはちょっと遅くなると思います。一番いいのはいよ、ね、直結が入っててはまってたら、うん、先にちょっと加速を、うん、アクセル踏んで直結外して。うんうん、ああ、なんかでもね、ちょっとね、こうもたつくんですよね、やっぱりね。<笑>なんかこう一テンポ遅れるっていうか。<笑>うん これどうしてもエンジンとモーターとのやっぱハイブリッドだから、うん、やっぱ EV のようにはいかないですよね、うん、もちろん ね, ね、うん、逆にそれもたつかせないと差が出ちゃうじゃないですか EV 走行からのフル加速とエンジンかかってる時のフル加速 で, これで、ね、それはそれで良くない、うん、だってエンジンかかってることを思わせないような制御にしなきゃいけないっていう工業製品としてあるじゃないですか、うんうんうん な, ね、なので、まあ、その辺をもうユーザーが エンジンかかってるかそうじゃないかをはっきり意識させるっていうのは IDCD とかはもうそれう IDCD はねめちゃくちゃその辺がありますよね<笑>でも誰も多分 IDCD にそんな文句は言わないっていうかみんな分かってる人しか乗らないだろうみたいなちょっとマニアックなところでやってたんですけ ど, るど、ねまあ、ある程度一般受けを狙うとそこのエンジンかかってる時からの加速と EV からの加速で加速力が違うってなるとまずいからあえて多分エンジンかかっててもフル加速の仕方をちょっと。 鈍感になるほどなるほどチューニングしてるんじゃないかなってのはちょっと私のこの辺もうちょっと乗ってみてくださいそうだね、うん、僕のね印象的にはね、うん、なんかあんま変わってねえなっていう印象がちょっとあるんですよね、うんうんうん、正直なところねあの前の制限からそんなには変わってないとう、うん、そうだよねむしろちょっとなんでかなあでもだんだんに加速する感じでうまくその辺は、うん、あと音エンジンの音とかの上がり方でうまくそのフィーリングをよくしてた実際のフル加速は いいまいちだったととしても、ね、ベンチの上がり音とかでらリニアトロにそうリニアステップ何だっけリニア の, あのこう変速するじゃないですか、うんうん、あれもなんか IDCD の開発メンバーがなんか携わったっていうのが今回、うんうんうん、あ, あるらしいんですよねそうどうやったらこ う, うまくなんていうのかなこうスポーツドライブ、うんうん、スポーツハイブリッドのような、うんえー、変速しながらこう、うん、ハイブリッド走行ができるかみたいなで。 技術的なこのシフトアップみたいなものを入れてるっていうのもあるみたいなんで、うん、だからその踏み込んだその先は、IDCD の少しこう技術というか、エンジンで走ってるなっていう感覚、ハイブリッドで走ってるなっていう感覚っていうのをこう持たせてるっていうのは、ちょっとあるかもしれないですよね、今回のシビックに関しては。そうです だから単なるその2モーターであのシリーズハイブリッドであの燃費志向の車なんだよっていうところからはちょっとこう少しそ う, そ う, そ う, うんやっぱシビックになってからだいぶ変わったところかなっていうのは正直やっぱありますよね、うん、これはねでこれ今エコなんですけどあのー、でこれスポーツにすると、まあ、要するに E コンをオフにした時ですよねもう E コンがなくなっちゃってるんで今回からもう なので、この状態で走らせるだ E コ, コ, コン自体がもうないんですよ E コ, コン自体がもともとこれもスポーツモードと統合されちゃってるんですーそう こ, れこれが E コンがオンなんです ね, 今ねこれ E コンって書いてあるじゃないですか、はい、でスポーツモードに統合されててでこれが E コンオフの状態ででスポーツっていう感じになっちゃってるんで、うん<笑> あじゃあエコモードって感じですね、うん、そうそうもうそうエコスポイーコンノーマル、うん、エコーエコーエコーエコになったそうそうそうそう そ, うそんな感じなんですだからイコのボタン単独ではもうなくなっちゃったっていう感じではありますよねでもこれレスポーツにするともう完全にねエンジンが最初からもうかかってる状態っていうのはもう変わらないんですし、うん、でもレスポーツは多分スポーツにしたほういいあ全然全然違いますねそこはもう確実に言えることだと思います そこがまあそのエンジンかかってる状態からの加速だから速いっていうのをプラスアルファで多分、よくしてるのはあるかもしれないです トルクがね、あと増大あの、少し高くなって、175ニュートンから182ニュートンに上がってるから、うん、その辺のだから、瞬発力っていうんですかね、うん、だからエンジンのトルクがこう上がった分、えー、当然、モーターがそのモーターに発電させて、でそこからあの電力を供給する、その瞬発力みたいなものかな、うん、その辺も多分少し上がってるんじゃないかなと思うんです、なかなかちょっとその辺は、私も分かんないところであるんですけど、インバーターとか、その辺の性能ちょっとは 上がってると思いま す, よ、ねいますうん、で結局そうエンジンの今回依存度がかなり上がってきててトヨタもね 2.4 リッターのターボにしてきたっていうのがあるじゃないですか、はい、でエクストレイルも新しいものになって VC ターボのハイブリッド、うん、e ー o r s e っていうターボのエンジンに積むようになって。 でやっぱりそのトルクをある程度こう上げていくでそれによってモーターに、えー、とジェネレーターに対して の, その供給するその電力っていうのをこう瞬間的にこう立ち上げやすくするっていうのがある意味あの目的の一つなのかなって気がするんですよそのターボエンジンにするメリットっていうのがだから小さいユニット小さいエンジンであってもやっぱりこう高トルクっていうのを出そうと思ったらやっぱこう瞬発力っていうのがすごく 重要になってくるだからその辺がこのシビックもやっぱり LFAB から今度 C, C に変わって、うん、まあ対して、あのー、7ニュートンしか買ってないんだけどでも7ニュートンって言ったら結構大きいと思うんですよね、うん、だからそれをだから感じ取れるか感じ取れないかっていうところはあるとは思うんですけど。 で確かにスポーツモードにするとね、あのー、バッテリー の, こ の, 容量あの蓄電 の, この量っていうのは結構上がってきますよね、スポーツモードっていうと、なんかやっぱスポーティーに走りたいっていうふうに思う方多いと思うんですけど、うんうんうんうん、ちょっと今、充電したいなって時に、スポーツモードを使うっていうのありなんで、はいうん、だエコ音をするんだけど、スポーツモードを使うっていうのありなんですよ。 そうなんだ例えば、ああのー、あ1つ切っていいですか、エコでずっと走り続けるのと、うん、スポーツモードである程度、蓄電させながら走り続けるので、トータルとしてはどっちが巡航距離、伸びるんですかあの両方使うのがいい、ですスポーツモードで、うん、あの充電結構するじゃないですか、はいはいはい、そのあとイコンに変えて、はい、そうすると減るまで、かなり減るまで。はい EV できるじゃないですか。うんうんうん、だかそれをコースとかに合わせてあああくまでもそっか道が変わるからねそうそうそうああじゃあやっぱりそのこう平坦な道もあれば、うんまあ、下, 下る道もあるしそうそうそう上りもあるから、はい、それに合わせて、はい、あのモードを選んでいく必要性があるっていうことですね例えば、うん、これから上り坂だった時は、うん、事前にある程度バッテリーを溜めてた方が、うんうん なって い, くとあ な, ていくとあなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるじゃないですか。ちょっとるほ効率良いから外れるっていうのも、うんうんうん、事前にバッテリーを貯めとけば、うん、そんなにエンジンの回転数上がる走れるってことはえっとこう先の話になるんですけどこれ今モードがこう今手動で選べってるじゃないですか、うんうん、で将来的に将来的にというかまあ今ちょっと日野とか今問題起こしちゃってるけど あ, のああいうトラックとかって、うん、先々のえっ、ー、と 道 の, あの勾配とかをこう衛星で、まあ、情報先に収集してるんですね、でそれによってこう走り方っていうのを、あのーまあ、事前に情報をもらって、うんはい、でこう燃費を稼いでるっていう思考があるんですよ、要するにこう多分ドライブモードが多分あるんだと思うんですけどで、これが自動的にモードが切り替わるようになってるっていうことなんですよね。でそれが乗用車でも将来的には より一層夜を止めば、増、う、量、んうん、状況、まあ、特に起伏ですね、うんうんうんうん、によって、うん、あ今はじゃあバッテリー減らしといたほうがいいぞとか、はいはいはい、例えばさっきの逆で、下り坂これからあるってときは、うん、バッテリーを減らしとかないと、早くにあの、ま、結構バッテリー溜まった状態では、スポーツモードの状態で下り坂入ったりしたら、うんなるほどね、早々にバッテリー溜まっちゃって、そうすると回線メーキン効かなくなっちゃって、充電できないて、効率悪いってなるんで、そういうたきはエコモードて、イコモーって走ったほ じゃあそこはじゃあドライ、うん、今はこれマニュアルだからまあドライバーまあインディビジュアルっていうのもあるんで、うんうん、こ, れこれちょっと、ね、気になるんですねそうそうどうやっ て, やって<笑>設定するのかっていうのありますけどね、はいうん、わからない設定ですか、うん、要するにこれ人によって、うん、あのー、燃費を、うん、これパワートレインあインディビジュアルって結局あれですねこれパワートレインとステアリングとメーター っていうのをこう各のであでもこれいいなと思いますね。うん、こういう風うにカスタマイズできるのうん。そうですね。ステアリングってなんかあれですね。そうそうそうそう。コートとかでも結構カスタマありますありますあります。だからこれ燃費に直結するところやっぱりここしかないんですよね。うん、これをね、もっと増やしてほしい。個人的には。<笑>これオートっていうのがあるといいですよね、逆にね。<笑>あ、そうですね。そうだから多分将来的に今。も何も考えないでも効率化してると考えたら、うん、その辺の道の状況とかも予測して、うんうん 状況に合わせてこう道のそうだよね道の状況に予測して、はいはい、この、えー、とモードが自動的に切り替われるんであれば、うん、より一層燃費性能っていうのも上がる可能性ってのはあるってことですよね。そうそうねまあ、モードを切り替えるっていうか、バッテリーの容量をコントロールするので、これにしちゃうと、例えばスポーツモードにすると、アクセルの踏み方に対する加速の仕方もちょっと変わっちゃうんで、うんうんうん、だからその辺も燃費のことばっか考えるんであれば、うんうん、全部エコモードでやれるような。うんうんうん<笑> そうすするるとこれも派生してくるんですよねいい、e、モードでもどういう場面においても適用すると か, とかなるほど、ね、複雑になっちゃうんですけど、えーまあ、とりあえずこういうふうにちょっと選べる選べてカスタマイズできる機能があるっていうの は,、はい は, いはいはい、なんかいいなっていう、ね、なるほどね私は思いますうーんそうですよねこれも普通にねヨーロッパ諸とかついてますからねそうそうだからテスラとかすごいいいなーと思うんですけどいろ、うん、うん、そ う, そ う, うカスタマイズして自分好みにできますもんねそうですよね まあその辺はね価 格, 価格の差もあるからね、うん、まああれですけどまあでもなんかソフトウェアの方がその辺対応しやすいじゃないですかハ ー, ードウェアをこう作り分けるよりはそうですよねうん。うんうんうん、んそっちの日本の産業って絶対的にハードは強いんだけどソフトってちょっと弱いな、うん、弱い弱いそうですねまあ、海外の主張に食われてるっていうのが分かあると思いますうの、ん、で、うん、そうですね、まあ、その辺ちょっと頑張ってほしいなっていうふうななるほどねああわかりました まあ一応ね、でちょうどちょっと、ね、今度ドライバーチェンジしてみて、あのー、ちょっと印象、まあ、乗ってみるとと、ね、分からないところもあったりすると思うのでちょっとまあ感じてもらって EV の走行領域 が, ああがまあ、まあ、どの程度、まあ、試乗車なんで<笑>、ね、全然大丈夫です。 まあでもこれ普通に、うん、まあでもね、これ始動、指導後の平均燃費なんですけど、最初、あの合流する前に一回オフにして、うんえー、そう最初の指導の時からの平均燃費なんですけど、まあそんなにまあいいかと言われると、まあそうでもない、まあ 16.3 だからね。まあでも、ガソリン車で、こういう走り方したら絶対出ない。うんうんうん、ああ、ガソリン車だったら、多分これでいっぱいいっぱいぐらいですよ、もう。16.3 大阪走ってこんな感じなんだ、うん、そうですねまあでもこの車やっぱり結構パワートレイン興味がある方はおすめかもしれないですねその明らかにスペックオーバーなきオーバースペックな気がするああこれがね<笑>だからそうシビックの昔から の, そのシビックの、うん、えっ、ー、となんていうんですかねあの性格っていうのをしっかりと踏襲してるっていうことですよね、うんうん<笑> あのやっぱり VTEC じゃないんですよね、今回のやつは、もう VTEC だけで、ゆたぺになっちゃってるから、うん、VTEC ではないんですけれど、あのでもね、こうエンジン主体、エンジンが主体の車になってるっていうのはね、すごく感じるところですよね、うんうん、だからこうやって今、EV で走行してるんですけど、あのエンジンを回して、積極的に走らせたいっていう気持ちにさせてくれる車にはなってるんで、う, でね、うん。 でもって、電装品関連も相当ハイスペックというか、まあ、うん、もうパワーがすごいというでそうですねこれ、システム出力どのぐらいあるかわからないですけど、でも、今までとスペック、そんな大して変わってないから、キャリーオーバーなんで、うん、多分システム出力もそ、まあ、車重がね、結構ね、うん、大きく影響してきちゃうんですよね。 でもなんか車重はそのアコードとかと比べて軽いじゃないですか1 0 0そうそうそうそうそうなんですよで同じパワートにかまあ転送品関連はもう変わってない、ねうんでモーターの出力もそうですねなんでかなり早いと思うんです早い早い全然早いですよね本当にだから結構その数字だけではあのなんか得られない領域まで、うんうんうん、ちょっと入り込んできてるのかなって気はしますよね入ってドライバーチェンジだったんさん。 してもらうといます、はい、やっぱりドライブしないとねなかなかわからないそうです、ね、感じ取れない部分もあるとは思うので、はいえー、低速でのその電力領域拡大してるのかどうかと、まあいうところをちょっと迫っていきたいなと思います。まあ、いい子もそうでで、ね、ですすねね、さっっき言ってた、うん スポーツモードは、はいまあ、止まってる状態だと、えー、あこれじゃないなええー、とあっそれっすね止まってる状態 で, でもかからないっていうのもちょっと変わったところなのかなっていう、うんうん、僕は思うんですけどね、うんうん、そこ右ですね、はい、あここはっすぐですはい日エンジンが今かかりましたでまあちょっとこういう道は多分イコンで走ってて 長い直線とか、国道とか走る場合はですね、えー、基本はエンジンがかかったり止まったりっていうのは繰り返さないで、はい、1回エンジンがかかったらある程度充電して、うん、でエンジンが1回止まったら EV で粘るっていう、うんうん、走り方をした方が効率はいいじゃないですか。あ なんで、まあ、基本エンジンかかってる時っていうのは、充電をするんで、うんうんうん、バッテリー溜まっていく方向と。うんうんうん、ずっとエンジンかけ続けて走ることはできないし、そうすると効率落ちるんで、はいはいはい、で逆に EV もずっと粘れるわけじゃないので、ねね、いつかはエンジンかけないといけないな、ね<笑><笑>なね、エンジンかけたり止めたりっていうのを、 の回数をです、ね、減らすっていう よ,、ねうん、よく間違いやすいのはエンジンをかからないようにかからないようにっていう方が多いんですけど、うんうんうん、い, やいつかエンジンかけないとそれは EV じゃないんだから、うん、ハイブリッドなんだからエンジンはいつかかけるそのタイミングが例えば、うん、これ今度右曲がると坂になるんですよ、うんうんうんうん、で坂になってすぐ下るんですけど、うんうんうん、こういった場合って坂になるとまあエンジンかけないといけないじゃないですか、うんうんうん、で本来だったら下っててもかかりっぱなしいの方がいいんですか いや か, か, んないかかりっぱなしで、ね、下りはもう止めたほうがいいで す,、ねうんいいですね、絶対に、うんうん、ああなるほどねそのその後はもうずっと下って平坦な道に走る時というのは EV で走行したほうがいいですそうですね、うんまあ、OK ですでこういう時に私は<笑>ニュートラルにするんですよね そんなのいなんか意味あるんですかいやこれクリープをさせたくないから そ, その止まったらいいんですよ止まったらドライブにしてるんですよ、うんうん、その分出力をできるだけそうそうあのな出力を抑えるとそうそうです前に走り出そうっていう、まあ、ガソリン車のクリープをモーターで疑似再現してるじゃないですかなるほどなるほどただ前に行こうとする力はいらないので、うんうん、いらないですよねな、うん、あなるほどね あそういう時は だ, だからあれかもしれないねホールドこのブレーキホールドっていうのが金のかもしれないですよねあそうです ね, ねあでもこれ ね, ね、まあ、これはね止まってる時だからブレーキそうなんです、うん、これまっすぐでしたっけまっすぐです左まっすぐで す, ぐで す, ぐです<笑>そのままスイッチをってください、ね、で基本減速してる時はエンジンかかってない方がいいですね、うんうん、そうですよね 減速してる時はもう的にあれですよね回線にした方がいいそこはねこういうちょっと市街地走行だとあまあ多分スポーツモード使う機会はないと思うんですけどす、ね、国道でずっともう流れに乗って信号もあんまりないみたいな、うんうん、時はやはりこういう時にニュートラルにして止まると、うんまあ、今ちょっと極端な話ですけど渋滞気味ののろのろ走ってる時とかは結構ね出力 抑えられると思います、すそそれによってそうなんですか、うん、まあます危ないってあんまりやんないですけど、ええ、あでも本当にちょっと渋滞がすごい続いててノロノロノロノロって3キロぐらいで走り続けるって場合は、はい、多分結構これをやることによって、うん、エンジンの始動頻度が下がるとは思いますよへんそうなんですかだ っ, だってあれじゃないですかその自転車で例えるとこご う, そ う, そうとしての無理やりブレーキを踏んでいるような状況が続くわけですから、うん、それはバッテリー やっぱモーターだけでこう少しずつクリープさせて上っていくっていうのは割と電力の消費としては激しいも ん, なんですかあのそれでブレーキ踏んでたらああなるほど、ね、完全にクリープだけで走ってるんだったらいいですけど、はい、ブレーキ踏みながらちょっとだけ走ってるっていう状況だとあなるほどね、うん、摩擦ブレーキでこう無理やりモーターを押さえつけようとしながらでも立候補してるそうするとやっぱりこう電費電費としては悪いとそう悪くなるんであまあただそんなあんまり普段は気にしなくていいと思うんですけど、はいはいはい ななかなかそこまで考え出してる人もいと思うんですけどね<笑>あでもね、それはね僕もそう IDCD にあのよくレビューされてるときによく、うん、あのおっしゃってましたよねその辺も ね, そうですねあとね、うん、高速道路とかで高速走行してるときもニュートラルにした方がいい場面があって、はいわちょっとした下り坂、はい、あ特に上信越自動車道とか中央自動車道の下りとかなんですけど、ええ、すぐ100キロぐらいで高速走行してるときに、はい あのちょっとした下りだから普通にドライブ出してたらちょっとある程度アクセル踏まないとダメなんですよだけどちょっとした下りでニュートラルにするとそのまま滑走できるっていう場合はニュートラルにした方がニュートラルにしてもどうしてもエンジンかかりっぱなしにはなっちゃうんですけど、はいはい、明らかにあのエンブレがかからないから巡航できるんですよ ね,、うん、あねだからエンジンをこう何て言うかな加速するっていうか 力するよりもニュートラルにした方がそういうい場面は、それはもう燃費の数字からもう明らかにいいんでただまあ結構ちょっと危険だからまあもちろんその流れが結構あのない時というか前後に間隔がある時やっぱりそのニュートラル状況からブレーキ踏むとエンブレーキかない分ちょっとブレーキパッドの減りとか速いからあんまりあれですけどこういう状況ですよこういう状況でこうニュートラルにして止まると。 滑らかに止まれるっていうのもあります。ああ<笑>、うん。まあ、駆動抜いちゃうからね。そうそうそ う, そう、えー。で、なんでこんなことを思いつくかっていうと、はい、これ鉄道がこうだからなんですよ、ねはい。あ、そうなんですか。電車って基本クリープしないんで。えー、で、電車ってほら、摩擦抵抗すごい少ないから鉄道、はい、鉄ですか。ら、はいはいはいはい、だから、結構ニュートラル走るって場面が多いんです、電車そうなんですか。そう、加速して、えー、で、ずっとニュートラル走行っていうのが。 あーそうだよね、うん、普通そうなんでよく出発発車するとき一回ブレーキ抜きますよねそう抜いてで走最初加速してでそのときに一瞬こう、はい、くるあの一瞬なんていうのかな、うん、こうおあのブレーキがオフになるから、うん、一瞬電車が動きますよねちょっとねあそうそうそうそうそうあれクリープないですもんねないないで す, で す, いです あ, であとホームに入ってきたときとかも40キロぐらいホームに入ってきて吸着液とか、うん、ニュートラルとブレーキをこう繰り返す感じなんでへあそうなんですね でもその感覚でちょっと車も運転してるのはどうなのっていうのはあると思うんですけど あ, あ, あ,、まあちょっと鉄オタとしてはそういうちょっとところ、はいはいはいはい、こういう時も無駄にフリーブさせ て, ってあれは鉄オタなん か, ニ ュ, なんかニュートラルっていうレンジがあるんですか、うんうん、あ, ありますありますこういう何かこうあありますよ、ね、ニュートラルはい。そうでそれを結構使える車だとニュートラル にしちゃうとちょっとずつ速度落ちていっちゃうじゃないですかやっぱ空気抵抗とか路面のそうだけど電車だと鉄道だと相当その摩擦抵抗は少ないからニュートラルで結構速度維持できちゃうんですよ、ね、あそういう理由でついてるもんなんですかそういう理由というかもう理由理由というかまあニュートラルをもう頻繁に使うんで あ普通に使うんですね普通に使います、うん、あ車でいうとドライブモードみたいなもんでそうそうそうそうそうそうそ う, うそ う, そ う, そう、まあ、ニュートラルあじゃあそれはもうレールとアスファルト路面とのそ違いが、ねうん、違いが結構あると思いますねただあと新幹線とかになってくると空気抵抗すごい大きいんで、うんうん、そういう場合はずっと加速し続けてるだから車に近い人、うん、実は新幹線はずっとドライブで走ってるみたいな感じで、うん、ああそうなんだ、うん じゃあもう本当にあれですよね、転がす、うん、転がすときはもうニュートラルで転がした方が、うんあ。そうそうそう。まあ燃費に効くかどうかっていうのは分からないかもしれないけどうんうん、うん。<笑>なるほどねで。実はこれ走、まあちょっと時今走ってませんけど、うんはい、こう走らせてみて、どうですか僕もなんかね、もう一回今乗ったんですって感じだと、はいはい、そんなになんか EV 領域ってなんか大きく拡大してないなっていう。 ちょっとこうそうですフィットの流れから EHEV、うん、って名前になって出たやつからは変わってないか な, 変わってない基本的にはは思います、ね、確かにね、うん、なんかフィットかなっていう感じでって僕もちょっと今、うん、あの思い返しながら比較してみたんだけど、うん、そんな変わってないかなっていう感じでする、うん、変わってないと思います、うん、なんかフィットがねこんな感じだったんですよちょっとスポーツモードに今してみます、ええ、これでエンジンかかるかな今かかってますね かりましたうん、うん、だからこういうふうにエンジンをちょっと始動してもうちょっとバッテリー充電したいなっていう時にスポーツモードを使うっていうのが結構効果的かなっていうふうに思いますただこうやって切り替えるのは面倒くさいんで普通の人じゃないと思いますけどそうですよねこれが自動になってくれるとねいいですよねそ う, そうですね だから今回 の, の EHEV は、うんあのーまあ、ホンダ車らしさ新しいスポーツ EHEV ていうその商品ブランドみたいなものをよりそう 今, まで今までのイメージよりもよりこうスポーツブランドに、うんあのーまあ、持っていくがゆえに。 結構その官能性能っていうところに重、うん、きを置いて作られた車なのかなって気がしますよねでもシビックだからそれでいいかなっていうふうに思うしただ EV とかの性能に関しては、うん、多分大きくは変わってなく て, てな 何, 何と変わったかっていうと、うんまあ、従来型の IMMD からは変わってるんですが p i、ね、ットとか最近 の, そのベゼルとかあの辺の制御とは多分あまり変えてない。うん ちょっと変わってないってことは、あまりイメージとして変わってないってことは、もちろんエンジンの大きさが違うん で, で、このエンジンもね、今回の次世代のこの l e シ c というエンジンも、フィットには乗ってないけれども、でも、基本的なこのテイストっていうのは、似たようなところがこうやっぱりあるから、どちらかっていうと、車体、シビックそのものが、高級路線にこう走ったその作りになってるっていう。 部分の方がなんか大きいのかなって気がするよ ね, すよね。なんか車体のこの剛性感とか、うんうん、このインパネから入ってくるあのエンジン騒音とか、うんうん、あとはこうステアリングで感じるあの振動成分の少なさっあるかね。うんうん、あのすてにおいてこうしっとりしてる感じっていうのがこうあると思うんですよね。そうですね。ま、うん、その辺が結構。 リードしてるのかなって気はしますよね。うんうんうんうん、でもエンジンは今回あの新エンジンが搭載されるようになりましたってい う,、うん、こう頭が最初にこうあるからそこにこうちょっとこう惑わされてるっていうのもあかもしれないですよね。そうですね。うん、だま変わりましたって言っても間違いじゃないですけでも何の車と比較するで、ただフィットからはそんな変わってないと思います。ただ、うん まあ、あのそもそもその出力が全然違うんでフィットとその組み合わせれてるか、ね、だからこの、ねまあ、ちょっと私の電気系で言うと135キロワットモーターとの組み合わせのシリーズでは初めての制御になっているのかなとだかオデッセイとかステップアゴンって全然違うんでこれと制御明らかに多分 ね, うねあのもう一回ステップアゴン乗っていただいて私が解説がする機会があれば、うんうんうんうん、ぜひその辺は従来型の制御のこと言いたいんですけど、ええええええ まあ、より一般を軽視するっていうところを狙いつつでも多分エンジンのその音みたいなところのこう反応的な部分の表現はよりやってると思ってうんで何、ねうんうん、ていうかな、うん、はいということで、えー、っとちょっと乗っていただいてねはい、はい、ちょっとまあ印象を語っていただいたんですけれどもまああのしかもお父さなくあのフィットと基本的にはあんまり変わってないと、うんうんうん、ただシビックのような スポーティーな、うん、えー、この性格というのは、全くまあまたね、ヒ、うん、ットとはね、うんうん、大きく異なるところだとは思うので、まあ、車によって、まあ、パワーユニットっていうのも結構こう、味付けがね、うん、ねかなり、はいまあ、違うというのもあるし、出力ももちろん違いますし、官、うん、能性っていうのが今回ね、あの、ヒット、あの、このシビックに関しては、新たに追加されてる、まあところでもありますんで、うん、あの、サウンドジェネ、ね、あの、疑似的なサウンドもね、 あの高負荷にしないとちょっと分かんないんですけど、はいうん、そのステップ CV あの、うんうんうん、ステップ変速の、ねうん、制御とか、まあ、そういったロジックも入ったりとかしていますので、まあ、そこがあの新たに組み合わさって、うん、このシビックのスポーツ EHV というのが、うんまあ、今回、新たに、えーまあ、出てきたとい う,、うんまあいうのがね、あの今回、この低速で、まあ、走ってみて、まあ、感じたところかなと思います。 と、はいうことで、今日はですね、こちら、あ左です。しかもそもと、ね、コラボさせていただきまして、こちらのシビックの EHEV の、まあ、低速領域での、まあ、EV 走行、まあ、EV のですね、えー、走行範囲が広かったかどうかということについて、今日はちょっとご紹介させていただきました。 このチャンネルでは車より用品レビューを行っておりますまた、最近では車のガジェット系のレビューも行っておりますので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。また、鹿本さんもハ、ね、イブリッド鹿本というチャンネ ル, 登録チャンネルの方ですを、ね、運営しておりますので、ぜひハイブリッドをより深く知りたいという方は、そちらの方もぜひ、えー、視聴してみてください。それでは失礼いたします